申します最下祭で皆さんの前で踊れることを心からすごく嬉しく感じています当たり前にあった生活がコロナでガわリと変わり悲しいニュースをいっぱい目にしてきました辛いこともいっぱいありましたがいつもそばにいてくれる家族や大切な仲間がそこにはいました踊ることだけが目的ではなく踊ることで何かが変わる 踊りを通じて何かが伝えられると信じて一生懸命踊りますのでどうぞ応援よろしくお願いいたします。それででは浅川歌劇団の皆さんですどうぞ 会場の皆さんこんにちは浅川香義大と申しますどうぞよろしくお願いいたします<笑>、えー、やっと本当にやっと最下最大を取れることを、えー、嬉しく思っています、えー、自分を信じ仲間を信じとにかくパワー全開で踊りにいきたいと思いますはっそれでは参りたいと思います 外媛団豪華 休止してから4年本当にたくさんの人に助けられました感謝の気持ちを胸に全力で泳ぎに行きたいと思います。 ごありがとうございました。